FF14 の後追いだとか、超もったいないだとか、広い気持ちを集のもアホですかと。今回、ザックバーグが掲げたメタバースは、新たな生活空間や職場としてのメタバースであり、ネット上でマージャンをするための技術ではないです、えー。Facebook はメタに社名変更したぐらいですから、それだけ次世代のインターネットとしての期待をメタバースにしているわけです。これからの世の中は、東京のオフィスビルに出社するのではなく、仮想空間のオフィスに出社するということの価値がなぜわからないのか。 コロナでリモートワークを進める企業が増えましたが、リモートワークの欠点であったローム管理の難しさやコミュニケーションの機会が減少してしまうという欠点が解消されるだけでも価値があるとは思いませんかと。メタ社のオキュラスクエスト2はこれをたった一人4万円で導入できると。 オフィスビルを借りるどころか、社員の交通費だけで賄えてしまうくらいの安さですと。これがわからないのであれば、ひろゆきさんも夏野さんもアベマ TV もお粗末だと言わざるを得ません。今回はここまで。次回もお楽しみに。